エクセルやばい今日超照明漏れてんじゃん。自撮りしちゃおう。<笑>めちゃめちゃ漏れた。あもうまた監督映り込んでんじゃん、これ。もうでも大丈夫。消しゴムマジックで消してやるのさ。